はいえっ、ー、と7番ホールにやってきました、はいまあ、ここは、まあ、ラウンドレッスンなんですけど今回まあ今までのこと復習があってやりながら頑張ってもらうとでその中でちょっとこれ、まあ、付け加えた方がいいなとか、はい、あちょっと間違っちゃってるなっていうのは添えてもらった方がいいかなって感じでお願いしますお願いします、はい、じゃあまずままこのコース確認してもらってパー5の403ヤード、ね、になります コース確認しなきゃ、しっかり忘れしました。<笑>ちょっとこうなってるコースの全体なので右。右に行くよりかは、左に行った方が。あの次が狙いなそうな、なので、あっちを狙っていきたいと思います。うん、アイス、よいしょ。よかったです。狙い方向です。<笑> ナイスありがとうございます。続けてればやっぱいいショット出るようになってきそうですね。そうですね。結構これがあれですよね、うん。途中でやめちゃうんですよね。<笑>よねこれ振り振りじゃないですからね。<笑>やめちゃう振りじゃないですよ。大丈夫です。あのこっち本気なので<笑> い, いらないんですよ。グ<笑>リーン周りがバンカーだらけで。 そこがわりですね。そうですそサードショット、サードとかこの後のショットが。そ う, そうどう考えるかが見ものですね<笑>。ニコニコしてる。<笑><笑>はまだまだバンカーでやっと戻らないので距離をつけること。ちょっと前のにできた。はい。必ずヘアウェイから打つときとかちょっとダフレーションになってきたも、決して持ってってあげること忘れないよはい。ずっと前にできたものだとちょっとその修復するまでに時間か か, かっちゃうんで。 できるだけ早く入れた方が早く1 い, い状態に戻りやすいんでちょっと熱しなきゃ忘れないわ<笑>かりました、はい、お願いしますもうこれなんかそう突っ込んじゃうよりあれなんだけどスコアがすごい例えば120とかの ことかもこれ求めるしかないのかな。それはそうですね。<笑><笑>なんかすごい大変そうになっちゃいそうでなんかいつも難しいよねこれね。ま本人がやった方が一番いいんですけどやっぱ本人ってそれいっぱいいっぱいだと思う百二十叩く。ああ周りの。 みんなで協力して、そう。おそらく百二十の人たちばかりで回るっていうのはなかなかないね。うんまあゴルフ慣れてる方がそういった方の面倒を見る。なるほど。責任者としてそんなやってあげるっていう感じ、うん。ただまあ甘えないでなるべくやるっていう。うん、いいうそうですそうですそうすそす、ね。大丈夫そうです、ね。はい大丈夫です。お願いします。い、え、い、ー、ナイス。うん。会長。ね、良かったですか？えー、ちょっとダサってしまいましたが。 大丈夫大丈夫。おお。偉<笑>い。あー、アピール、アピール。え、ね、みんななんかアピールしてるね。カメラ目線で。<笑>あ、でも早くやんないと、あの、遅いよってなっちゃうからね、今度。<笑>これは左右バンカーっていうことでいいんですか。森先生。はい。そうですね。みんな右のバンカーの方がちょっと。手前にある、はい。そうですね。バンカー手前あたり。<笑> で, もでも結構。 両脇に片方、両脇バンカーなんで、<笑>はいはいはい、あんな意識しなくてもいいのかなと思っちゃったりしてます。ああ、全然気にならないようだったら、全然問題ないと思う。<笑>はい。これはあれなのかな、<笑>判断としては、これ入っちゃうなと思ったら、やめといた方がいいみたいな感じなのかな。そ う, そうそうそう。大丈夫かなぐらいだったら、いっちゃいぐらいな。全然大丈夫。あれ150、百五十って書いてある。つまり、左グリーンなんだ夏の。 ああ、なるほど。スーブリーンの場合。だいたい左側の屋根 で, では左グリーンの方策で。知らなかった<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>だからこっちの150は、はい。それ。なるほど。じゃあもう100切っ。そうそう、もう100。100あ、100っていうか、もう50は切ってるんですね。そうそうそうそう。1で111。はい。ちょっと、やっぱり9番にします。いいと思う。あの、 固く行きたいです。固く。うん、ナイス。ナイスです、全員に打ててる。ありがとうございます。今日、オッありがとうございます。それと。肩をもう持って、うん。結構手前ですね、ピンが。はい。残り四十ヤードなので、ピンが うーんハーフ難しいなハーフで50だったんですよねさっきで い, いしたああなるほど<笑>ここか 今までは何ヤード ?50 ヤードここはここ30ヤードです、はい、そのその間はってなるじゃないですかはいはい、そうですそうですまさに思考がそうでし た,、ま、でしたアプローチで落とす場所を見て素振りしたければだいたいそこで<笑>これもながらちょっと下がってら うまいんじゃなどうですか森ちゃんから見て初感というか。 あ、なかなかさっき言った意識するすべきところはでうまくいったかいってないか別として意識できてるかなっていうのはあります。はい。この調子で。はい。ねはい、<笑>頑張ります。落ち着いて。落ち着いて。いてはい。<笑>頑張ります。うん。次が、ね、196回のパーォ。うん。めちゃいいな。なので。まあ、あ打ち上げてるから経験もちょっとあるのかな。 そうですね、まあ200ヤードとして220とか、うんうんうん、左にドライバーってあんま行かないので普通にもうドライバーは何も考えずに真っすぐ打つようにして、うんうんうん、本題はその次ですよね、うんうん、そうですねセカンドだよね手前にバンカーがあるのでない場合にそうですね残りは余計なって ね, <笑>いね、はい、入れられるかどうかはいナイショ ナイよいしょこれちょっと出た球だけで言っちゃったんですけどちゃんと立てて立ててます大丈夫大丈夫いい感じ<笑>いい感じありがとうございます意識してやり続けることが大事<笑>はいやり続けるんですよ練習もねはい<笑>奥ピン奥なので、はい、50ヤードぐらいを狙って、はい、56をしっかり振る、うん、50ヤードってことですかねあそうですそうですああなるほどそれでバンカー直撃しますけど大丈夫ですか ピンまで七十です。これで高低差入ってな、ね、いピンまで七十の打ち上げを入れてあげないといけないんで。んなんで五十つと。ここ五十って言ってます。そこについてちょっと見方間違っちゃってんじゃない？あ、で も, でもそう。ここのピン六五十八って言ってたんで六十ぐらい。六十あ。と思ったんですけど。かグリーンセンターが六十ってことね。どうでするそれね。そうですね。センターです。これ多分グリーンセンターの国、はいはい、センターのシ。 うん、あと エ, ッジエッジま で, でピンがきょう奥なんで、はい、こ3遅れていただいてセンターっていうかピンが奥なんでピンがきょうセンタープラス九なんです、はい、だから大体65とか78とかってある、えー、打ち上げも入れて7が必要っ、えー、なるほどピッチング で, ピッチングで70なのでああなるほどねあおいいよおーおー <笑>ちょっとこれ打ち上げだったからあれだけど高さもそこそこ出てたもん ね, ね、うん、ああまよかったです<笑>よくぞ打ち勝ったバンカーの恐怖にとりあえずちょっと出てますとりあえずしっかりめに<笑>全然ダメですね、まま、ちょっとこれ練習でもう一回 確認とかちょっとしてなかったような気もするそう。距離感のなんか長いパッドほどみたいな。そう。<笑>雑でしたね。油断。カット見ながら、そうそうそう。うふふふ。<笑>ナイスタッチ。ナイスです。そうちゃんと見ながら距離あるから。うん、<笑><笑>超重くないですか。うん。 まあ2球目だかからそ、これよりは超えるかなと思ったけどいううんん、でもやっぱね落ち着いて落ち着いて。 そう で,、ねそうでね、よかったと思うんですよ。いやずいぶんこう落ち着いてゴルフできてるなっていう感じ、ね。本当ですか。はい。嬉しい。<笑>話聞いてたのがもっとバタバタバタバタするのかなと思ってたらこんなことなくて良かったです。なんか私も安心してます。<笑>日替わりなのかな。<笑>なんかねすごいひどかったって話聞いたんで。 広かったです。ね、だいぶ<笑>ちょっとこれをね。持ち帰ってもうちょっと練習しなきゃですね。そもそも、はい、もっともっと練習してください<笑>。もうちょっとじゃないんですね。もっともっ と, もっ と, もっと練習、まあ、ですね。私もその師匠とか先生というか、やっぱ1個の動作直すのに1万球ってよって言われてたぐらいなんで<笑>まあ1日で打たなくてもそれぐらいこう。う打ち込まないと、その動作が身につかないよ。っていうことだったので。 やばいな。俺三百日以上かかるぞ。<笑>そしたら三十級ぐらいで結構飽きちゃう<笑>誰。ダメだ。でも少しでも自分の癖にして、こう考えることを少なくしていきたいですねそうそうそう。今あれもこれもって結構自分の頭の中がもうこんがらがっちゃいそうなんで、うん、一つでも何か癖にしたいです。自分の。 頑張りました、はい頑張りま。じゃあ最後パー4で、はいまあ、の教えてもらったことを意識しながら、はい、行きましょう。いお願いします<笑>私の場合が結構右に行きがちなのでもう池は全く気にせずにまっすぐ打つ気持ちで、うん、ちょっと右に行っちゃったらまあまあまあ同じかなっていうような感じで<笑><笑>やってみます。OK、はいはい、です。はい ーの2 8ヤーんです、うん、や っ, ぱ握っています、ね、あ, ありで少し。 もうバンカーとかはもっともっともうちょっと手前にまだバンカー意識せず行きます。い、ね、いいよ おそそそそそそそそそそそそららくく今のののののはは左足下がりです、はい、でですすいいい余計右右にに行行行きやすいパターンで右行くんでそれだときっ と, あちっと木方方向向っっっちちゃうううううううううかここここてああま お, ーおーナイス 危なかったね、今、右<笑><笑>の声が。セーフセーフ。こで、えっと、キン七ヤードが、こっち、手放して八十五。ピッチングで、ちょっと右側を狙います。ピッチングって何ヤードぐらい飛ぶんですか。ピッチングは。七フルでフル、ゼロ七十ぐらい。ああ、じゃあ、グリーン乗せないってこと。 乗ればいいな。え、エッチまで八十五ヤードって言ってなかった？はい、80そうです。で七十じゃ。届かない。さ。九<笑>十打った方がいいよね。八十五とか狙ってショットしてバンカーよりは九十てるバンテが。そうですね。 めてまいりますそうですよね。<笑>あのすぐ守りに入りやすいタイプ<笑>、はい、でも16個別にゴルフに正解があるわけじゃないんです絶対左にもう絶対に行かないですって自信があるんだったら別に8075でもいいんですよ そ, その次 の, そのアプローチ15ヤードが残るだけだから15ヤードのアプローチ私がすごい得意ですだから私は75つか、はいはい、あんた黙ってなさいっていうのは全然 OK なー こういうの、そういうマネジメントっその人それぞれある。なるほど、自信持って、確かめました<笑>今、私は手首太くないので。<笑><あー><笑>ないので。うまい。うまい、叩いちゃったけどう ま, いうまい。ナイス。大丈夫ですか。止まってて。ちょっともう、浮いちゃう、うまい。そうですね。オッケー、ありがとうございます。二重ヤードですって、<笑>さっきの膝膝が<笑>。膝、膝膝。 いいいいきまましょううけけすありがとござ下ってましたね。うん下って うーん、もしい、オッケーです。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。 おちゃん今日はあ り, ありがとうございます。練習場からラウンドレッスンまで。いいね、あ, りまありがとうございます。ちゃんと練習継続しまって。<笑><笑><笑><笑>おおむつさんもうちょっと頑張って、体力増やして、走<笑><笑><笑>って終わりました、うんうんはい、<笑>同じことをやるっていうのは大切じゃないかなって。はい、ここまた、ね、ほら違う人から何か聞いて、今度変わっちゃうとかだと、はいはいはい、また振り出しに戻っちゃうじゃん。プ、はい、レッシャーかけてるわけじゃなくて。<笑> あの一年かかって百切れたら、それ逆にすごいかなっていうところなんで。まあ、のんびりゆっくり、皆さんあの引き続き。みゆちゃんの。応援を。よろしくお願いします。ぜひ。コメントで厳しく。厳しさと優しさと。褒められると伸びるタイプです。よろしくお願いします<笑>。はい、じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。